Standing. Um, you're going to be a little bit of a stand. You're going to be a little bit of a stand. You're going to be t t l e bit of stand. y o going to be t t l e bit of a stand. o u r e i n g to e a l i t t t a stand. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! h y Oh! a n t o f i s t e n e t stop me! Nani... Ka... Birken, where is My c y b i m a e t i m e i n e will e o k a 今日はエンリ殺されません。エンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。今にお前は小さい。<笑><笑>バカ者が本当にスタンドはサイバネティックですよ。私は大きなさい。僕にはサンズタインが閉まったには東京を止まって。今。死ねいね な何だこの速さはよく見たらやれやれ趣味の悪い時計だったなだがそんなこともう気にする必要はないかもっと趣味が悪くなるんだからな顔面の形の方が。<笑> こいつのスタンドは時間でも止められたみたいに早すぎる